皆さんこんこにちはアフタターーーービーミュージックスクスルギター講師の武田でございます、えー、今回はまたこちらクリスマス特集のベース解説動画を作るべくですね、えー、相模原のベルベットルームスタジオさんの方にお邪魔させていただいておりますということで、えー、ベ, ースのベースの解説なんですけれども、あのー、譜面をもうすでにダウンロードしてちょっと弾いてみた方は分かるかと思うんですけどかなりシンプルな内容になっておりますというのも、あのー、僕は今回のこの楽譜はかなり簡単めな アレンジで書いているので、まあ、比較的難易度は低いかなと思います。それでもとりあえず守ってほしいポイントは一つありまして、リズムですね、リズム。8ビートっていう8分音符のこのビートを基調としてるんですけれども、これを崩さずにちゃんと弾いていきましょうということです。えー、初心者の方はですね、特にこのリズムが崩れやすいので、しっかりと8分音符をダダダダダダダ ダ, ダと聞いてください。えー、弾けるように気をつけてください。 指で弾くともちろん難しいのでピックを使って大丈夫です。ピックを使ってガガガガガッとね。ガガガガガでもちろん、えー、指の方がかっこいいよとかなんかこう指で弾きたいなんていう方は指でちゃんと。 で弾いていただければ、OK、ですけどこれを極端に悪くやるとなんてやっちゃうとあのすごいもリズムが高ってドラムの人もびっくりみたいな感じになってしまうので指で弾いてもびっくり弾いてもきっちりとこの8分音符の「たたたたたたたたたたたたたたはしっかり守りましょうということです。 で余裕がある方はですね、いろいろ遊んでみてください。先ほども言いましたけど、この楽譜は、えー、本当にシンプルにまとめているものなので、どんどんどんどん自分のフレーズなんかを付け出していただけると面白いかなと思います。特に僕が面白いななんて思うのは、えー、ソロセクションを拾ってみましょうか。1本の弦だけで、えー、フレーズを作るという手法です。えー、っと、どうしようかな。 ソロセクション楽譜通り弾いてみますね。そうするとこんなポジションになるはずです。これを1本の弦で、つまり5弦だけで弾いていきます。そうすると、あ、5弦じゃなくて3弦ですね、3弦。三弦だけで弾いていきます。で、その合 間, 合間にこのスライドなんかも交えて、うねるような感じで弾くと、すごく面白いかなと。 やってみましょう<音楽>こんな感じでうにゅううにゅうみたいな感じですかなんかこううねるようなベースを弾いてあげると結構面白いかななんて思いますぜひいろんなとこでこんなフレーズを、えー 突っ込んで遊んでいただければななんていう感じでしょうか。で、あと音色に関してなんですけれども、えー、できるだけブリブリ系っていう言い方をするんですが、ブリブリした音色の方が良いかなと思います。イメージとしてはジャズベよりもプレベ的な、えー、音色ですか。それでこうちょっと歪ませたりとかしてガツガツする感じで弾いていただくと、割と曲調としてはマッチするんじゃないのかなと。えっ、ー、と、とりあえず僕は今回、普通にこの GL の ベースから、えー、サンズアンプというクラシックサンズアンプのクラシックというエフェクターを取ってそのままアンペグの SVT の方に行っているんですがちょっとこっちで軽く歪ませたりしてます生音だとまあこんな感じの、まあ、いわゆる電池の プレって感じの音なんですけれどもこれ入れるとちょっと歪んでなんか音の蜜が濃くなったというかそんな感じしませんかえこんな感じで少しこうファットな感じファットで軽く歪んだ感じの音色 でできると良いいかななんていう感じです、まあ、今回僕はサンズでやりましたけれども、まあ、皆さんお手持ちのエフェクターでもしこういう音が作れそうだったらトライしてみていただけると良いかなとサンズアンプのクラシック持ってる方は、まあ、こんな感じでセッティングをしてみてくださいディップスイッチは2342347が上になってる感じです2347がオンになってる感じですねなんかこのエフェクターねちょっと高いんだけどね すごく良いエフェクターなのでまあ興味があったらちょっと調べてみるのも良いかもしれませんちなみにこのクリスマスソングで使っているベースギターなんかは全部このエフェクターだけで作っていたりしますのでそのくらい便利わいあベースに使ってよかったらベース用のエフェクターってわけじゃないですよえギターも使えちゃうぜわっしょいっていうことですまあそんな話はそのくらいで置いておいて えっ、ー、と、リズムに気をつけるっていうことと、えー、あと音色に気をつけるっていうことですね。で、余裕があったら、余裕があったら、スライドとかのブリブリ系の、なんかこう、うねるようなベースをやっていただけると面白いかななんていう感じです。そんな感じでしょうか。まあ、ちょっと短いというか、あんまり言うことがないので、もう終わりになりますけれども、えー、頑張って練習をしてみてください。それではまたいつかお会いいたしましょう。さよなら。